つりーかかっはい今日はこんな明るいテンションで言える話じゃないの皆様にご相談があってこの動画を作りましたこの度 YouTube で新しいルールができたようですどうやらお酒について色々と厳しくなるようなんですなんか過度な飲酒とかねいつもの過度な飲酒とか。 あと飲み比べババババババってお酒を用意して飲み比べ競争とかあとお酒の宣伝とかがこう未成年とかみんながこう不適切な感じにお酒を飲んじゃうのをなんか勧めちゃうみたいなそういう意欲が出ちゃうからダメみたいなのでなんか規制が厳しくなって動画が消されちゃったりするようです終わったと思って<笑>本当に終わったんです私本当に<笑>。 いやーもうこれからね、バンバンこうお酒の宣伝をねしてってみんなでねこうお酒をね持って乾杯っていうのが私の野望だったんですけどよねまあでも、この前クラウンドの案件とか受けたけどまあ URL 貼ってないし大丈夫かなーって思って<笑>まあでも、よくよく調べてみたらお酒の購入 夏ゲームでお酒を飲んだりするのがダメらしいだから私のちょっと前のバーシャクライブとかでみんながせ、あのみんなが間違えたからあの飲んで一気飲みみたいのも駄目だし私が間違えたから一気一気って一気飲みをするのがダメみたいなねだからそうしなきゃいいの<笑>みんなお酒おいしいねおいしいね乾杯って負けた人に「乾杯!」っていうのは。 じゃなないいので引っかからない罰ゲームでもないので引っかからないって思いますこの危ない飲み方がダメっていうのは要するに吐かなきゃいいわけだからね吐く手前でダウンすればいいのよね<笑>ということでね今日も元気にお酒を飲んでいけることが発覚したわけでお酒を飲んでいきましょうはいということでねこの風宮祭りそんなに終了しないということに記念してお酒を飲みましょう 私が飲んでるお酒のねき今日も動画を見てくれてありがとう 次に見るのがこのがその次に見るのがこれ。